演演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらさつま酢文字というものを使ってミラノで食べたいと思いますどうもこれ か, かまぼこ屋さんが作ったちらし寿司の素とか書いてありますけどどうなんう バ, ラバラ寿司の素とか酢は入っておりませんので。 酢, 酢飯は自分で作ってくださいってこものなんですね。というわけでちょっと酢を入れてあります<笑>。自分は黒酢が好きなのでちょっと黒っぽい色がもしかしたら出てくるかもしれませんがその点はご了承いただければと思います。うん、何の許可だよんか、うんうん、もう具だってないでさっさと食べましょう食べましょう。<笑>ああもうこれ以上やるとではいただきまーす。 いろいろな食感をいっぱいに楽しめて美味しいよ。お酢もごいてるねーってそっちはあるところじゃないか。しいたけやごぼうといったショットダの食感がしっかり感じられてザクッザクっとしていましたね。まあこれこれの用のって普通のチラシ寿司に入ってるのかな？チラシ寿司あまり食べないのでわからないのですが、うん、一度レビューしてみたいですね。他のチラシ寿司も<咳>ねご飯に混ぜる。 にちょうどいい感じにご飯と一緒にしょほぐれていってそれがうまく浸透していくようなそんな感じでしたねなのでご飯に混ぜることで満足感も得られますしおすすめの商品です和風の味付けが好きな方にはおすすめですねというわけでこちらの点数とさせていただきますご飯、ね、ちょっとだけつけすぎたかなご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終焉